でかっ。<笑>なんかまた太ったな。おお、おのさん、思った。<笑>丸っこいな。<笑>右目左目だけ別々で協力のできるかどうか。協<笑>力<きる><笑><きる><笑>してる、普段。いやー、う, うでも両目で見ることの方がやっぱ多い気がしますけど ね, すね。ちょっと後ろ回ってみようかな。 <笑>目ってどう左目は例えば今左目はあなたを見て全然こっち見てないな。<笑> ちょい<笑>固め<笑><笑><笑>目が動いてるけどやっぱり両面動くな。 身が動いてるけどやっぱり両目動くなその体勢すごいキョロキョロしてる よ, よくわかるわまだよ なんかそういうメキョメキョをするおもちゃみたいな。ねえそうです。じゃあホットセイが片目で、うん、ええ両目別々で動かないんじゃないかなっていう、うん。動くのを見たことがないってみんな言うからさ、うん、どう。ないな。ないな<笑>あの人はなんか顔ごと動かへんの。顔ごとそうやなあのずっとこうあれなんだ後半カメラみたいにこう。 追跡してるそうやろう、うん、私何してるうろうろしてる<笑><笑><笑>回ってくる回ってく<笑><笑>回ってくか。<笑>この時もやっぱり後ろを見る時に目だけって動かないんだよね首ごといっちゃう 両目で見たいのかなん。両目で見てちゃんと距離が測れる。海陸からちょっと遠いところで浮いて生活してはるやんこの人たち。アシカとかみたいに結構陸に近いところじゃなくって。まだだよガウスな。まだだよ。 なんかこの感じ見たことはないんの、なになに。犬。<笑><笑>犬って言われて。<笑>違うか。やっぱり顔で見るね。顔で見るのと、要は両目が。別々じゃない。うん、ないな<笑>この人白の見えへんが、わからへん。<笑>すみません。<笑>なんか<笑>。 <笑>うちじみたいな<笑>顔ごと動かしてみてるか目、ね、でかいなはい。あんま目だけ動いてる感じしないですねほんまやな、うんはい、目だけ動いてる感じがあんまりせえへんけどまあそれは動くんやろうけどはい、っていうことは両目で見たいから首動かすんやんな多分。うん <笑>セシなんかそうやって見たらすてはしい国の動きやな<笑>はい忙しいカンタと違ううん<笑>まだ<ー><笑><笑>真面目やな<笑><笑>性格が出と<笑><笑>ちょっと見た目<笑><笑>だけ 見, た<笑>見えてるカンタカメラ<笑> <笑>見たな見た。こっち見た。<笑>あっち見た。<笑>あの片方だけあっち向いてこっち向いてはせえへん。えー、するかするか。するんじゃないですかね。いしてそうや。あした。ましてそうや。明日<笑>あした。あこっち見た。読んでみてみた。<笑> そう。